こんにちは、金黒です。このところずっと忙しくしてて、丸一日お休みすることがなかったんですが、今日は久しぶりに一日を通してお休みしています。今は静岡県浜松市にある浜名湖沿いの先輩が所有している別荘にお邪魔させていただいています。浜名湖沿いで先ほどまでバーベキューをやってて、今、他の人たちは釣りに行ったんですが、私はちょっと今、 合間をを見てて動画を撮影しています先月4月の YouTube の広告費用とアフリエートの収入はまだ結果発表できてませんでしたので今回は YouTube の収入とアフリエートの収入をご紹介していきます3月は来年 YouTube の広告も多分広告会社が予算を使い切る関係だと思いますが来年3月は YouTube の広告費用が多かったんですがその分例年4月は落ち込む傾向にありました私の場合はたまたまドコモ関係の YouTube 動画が結構再生回数があったのだと思いますがその分思ったよりも落ち込みが少なくそれでも1000円程度3月より4月の方が YouTube の広告費用は落ちました逆に思った以上にアペリエートが伸びて 結局 YouTube の広告収入費用とアフェエイトと合わせると約9000円弱先月より増えて4月の YouTube の広告収入とアフェエイトの合計はトータルでは9万飛んで585円という結果になりましたこのところずっと収入が毎月上がっている感じで先月に比べたら思ったより上がって ついに、あとちょっとで10万円の域に行けそうな感じなので、まずは、このサラリーマンが YouTube でマネタイズ、10万円を目指したいなというふうに思っています。このような感じが、私が YouTube でマネタイズした結果だったんですが、このところ、働き方改革をたくさん世間でも言うようになって、労働者の働き方は変わってきていると思います。そのあたり、 私が思っていることもこのチャンネルで発表していきたいと思いますので、またよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。